平成29年9月10日、阿蘇市内の巻の介護老人保健施設アイライフ内巻で、熊本お菓子祭り in 阿蘇が開かれ、大勢の人たちで賑わいました。オープニングセレモニーでは、佐藤阿蘇市長や祭り関係者らがテープカットを行い、お菓子祭りがスタートしました。この 熊本お菓子祭り in 阿蘇は、熊本地震で被災した阿蘇を元気づけようと、熊本県菓子工業組合の役員をしている菓子商急行堂の青木社長が、同業者に協力を依頼して実現したものです。会場となったアイライフ内の巻のホールには、地元阿蘇市内の和菓子や洋菓子のお菓子屋さんが、ケーキや饅頭、 昔懐かしいお菓子などの商品を並べていました。また、この祭りに賛同した和菓子で町おこしをしている熊本市川尻にある団体、川尻六花賞の和菓子製作実演やお茶席なども設けられ、他にも県内の有名菓子の販売もありました。さらに、お菓子教室も開かれ、親子連れなどが職人の指導のもと、 お菓子作りに挑戦していました。